ええー、こんにちは黒とカズです。グラビーです。今日もご視聴ありがとうございます。ます今日は何やるの？今日はねえー、っと僕が毎日練習するこのリバウンドのエクササイズ、スティックをねこうバウンスさせてコントロールするってやつの練習の説明をやろうかなと思います。ああピアノでいうハノ。そうそうそうそう。 まあ、大学でね、これ、必ずやってもらったりしてるんですけど、コンスタントにやるとね、やっぱ全然違うんですよね。ネットレッスンとかでもやっぱり使えますけど、これ、ちゃんとやってる人って、うまくなり方が全然違う感じ。そんな違うもの、ね、まずね、手が動くようになるんで、まあ、楽しくなるじゃないですか。そうすると、楽器に触れる時間も長くなるし、やっぱりジャズのスイング感っていうのは音色なんですよ。で、やっぱスイングする音色が作れるようになるっていうのが、やっぱり一番僕はおすすめする理由ですかね。 効率的そうなんですよ。なので毎日の練習にね、基礎練習にぜひ取り入れていただきたいなと。毎日ってハードル高くねまあそうだけど、これやるのに練習パッド出して、多分全部で2分ぐらいしかかかんないから、なのでまあ、とりあえず気分が乗らなくても、まずこれだけはやってみるみたいな形。うん、すると、やる気が出ると、その他の練習も始めればいい。やる気が出ないときはまあそうね。 あのその時はもうその日はそれでやめちゃいましょう。えー、だけどこの2分の積み重ねっていうのはやっぱり1年にね足す全然違うじゃん。活気上達のあるあるだね。そういうことです。というわけでですねぜひ、えー、取り入れてやっていただきたいなと思いますが、えー、こうやる時のねコツとかもね全部、えー、説明してるので本編の方をぜひ最後まで見てください。うん、それでは本編の方をどう ぞ, どうぞ ははいそれではまず基礎練習からやっていきますねね基礎練習です、ね、まず椅子にこう座ってもらって椅子は、まあ、椅子のちょっと前の方に座ってもらうその方がこう足に体重乗せやすい後ろにこうガーンって腰掛けちゃうと足があんま上がらなくなっちゃうのでこのように前の方に座ってくださいで右足をここに乗せますでジャズの人は足をこうここをこう押さえつけずにこのかかとも下ろしたままつま先だけこうやってってくれればいい でポップス系をやる人は、えー、こう足はもうこの状態が休憩状態ででせーので足全部を持ち上げて下で蹴り上げてドンって落とすイメージねこれが、えー、基本のポイントになりますまず足これねで、えー、スニアの高さはここからこうやって持ってきてですねこれ練習パッドでもそうですけど高さを、えー、ちょっと角度をつけてもいいんですが こっちでもいいしこっちでもいいですただ、えー、とここの手前の部分がですねどちらかというとこうベルトと同じ高さぐらい意外と高いですねイメージ的にはでこれぐらいの高さにしてくださいそうするとこう手を構えた時にここの視点がここスレスレになるので、ね、これはポイントですここがねで、えー、ハイハットはこのように置いといてもらってまあ足を乗せるだけでいいんですがえっ、ー、と一応ここの えー、譜面上ではここに右足と足右足と足になっているので左足ができる人はやってみましょう難しい人は右足だけでいいですはいでこれを8分音符を、えー、こうタッタッタッタッタッタッって4拍目で止まりますこれで4小節の間隔を基礎練習で身につけますいってみますねせーの。1 4、2、3、4で止まるってことねこれを右手からやっていくことねで、その時のポイントですこれ、今これをやったのねで、ポイントとしては視点を意識しましょう視点はここにも書いてありますが、えー、人差し指の第二関節ぐらいと親指の第一関節ぐらいで挟みますでポイントはここがちょっと空いてる方がいいですで、こういわゆる蝶つがを作っておきたい で、えー、バランスポイントといってここの3分の1ぐらいをここでつまみます。ね、で人差し指の先でこのようにこうバウンスさせます。まあえー、よくあるとこう上から叩いてあげるんですがここがこうここは全く動かずこうですね。で他の指も添えてで、ポイントの2つ目、えー、今度はポイントとしてはドリブルするときに。 高いところはスタートしないとここからドリーブルしようと思ったらもうすごい大変じゃんこうやって上げていくのだから位置エネルギーがいるのでせーので上に上げてくださいでここからここまで戻すこういう感じで視点を意識のここの第2弾のこのグッドとバッドって書いてあるやつ要はスニアドラムに対してこのここの視点がこう上がっちゃうとこのボールはこう45度からこうしちゃうじゃん したらこっちに帰りたくなこっちに行きたくなるのに無理やりこっちに帰るから要はもこいつが垂直に落ちてくるためにはここがこの縁リムリムといいますこの縁ギリギリがいいですでスナッピーはまあ入れといてもいいけどうるさいんで外しときましょう。 で右手がうまくいったら次左手もやってください。で左手の練習するときは右手がうまくいったら両手同時にやる。右手真似するから利き腕が終わったら両手一緒にやる。反対の手外す感じ。で最低60度以上って書いてあるでしょ。だからえっ、ー、とできれば90度だけどここが90度だけどまあ。 あ速くなってきたら60度ぐらいまでは落としてもいいけどそれ以上は下げるんだったらあまり意味がないですだからとにかくそのこうここ早速くても こ, うここの角度を保てるようにしっかりバウンスさせて、ね、ここが支点でここが力点でこうやって動くようにねでよくやらせるのはこのこの感覚ですこの先を握ってねここの先を握ってこここうやって合。合わ テレビ見ながらやると意外とうるさがれますが、これをやってください。でこれをそのまま持ってきてここでやる三分の一ところで、これが叩き方です基本ね。で、えー、視点はここは全く動かないようにして、もうね四二三で左手も。 いう感じですねこれがこれをワンセットでこれを2セットできるようにしてほしいですまずは90のテンポで一緒にやってみたいんですが1回僕やってみます はい、できましたかじゃあ一緒にワン、ツー、スリー、フォー はい、一緒にできたでしょうか。これをテンポ200まで持っていきます。少しずつ上げてね、テンポ上げてみてください。これが基礎練習の基礎です。お願いします。